どうも、サムライズでーすこのチャンネルは縦大好きな3人が毎週1つのタテを作りましてそのメイキング映像と一緒に皆様にお届けするチャンネルです、えー、今回は僕ザキサトル V、はい、そしてカメラマンのミおちゃんでお送りしたいと思いますよろしくお願いします し, いしますはいと<笑>、はいうわけで今日は何をしましょうか全然まだ決めてないですね<笑><笑>どうしましょうリッキーさんど<笑><笑><笑><え><笑><笑>本橋。ん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 ここで、すよでもう常に尾行はされてるんですよ。うん、で も, で も, でも な, ん な, なんか、なんか、まあ、されてるけど、はいはいはい、特段なんか、取り立てなんか何、何っていうほどでもないなーっていう感じで、橋を渡るわけです。そしたらもう、目の前にもう来るわけ で, で, です。で、目の前のやつが来て、肩抜いてるなんですよだってなる、はいはい。そしたらもう、後ろのやつもそれに合わせて抜く。<笑>なんだ って感じで戦い始まった、うん、スタート的にはやっぱシンは最初押されてほしいんですねこのシチュエーションだから、うん、押されてて欲しくて、はいはいはい、何かのきっかけでその平成逆転をしていっ て, て最後勝ってます、うんうん。確かにザブトン、ね、ちょっと石だらみみたいザブトン、うん、ザブトン踏んだら、えー、あのーミオさん言ってくださいあ、分かりましたこれ踏んだら落ちたってことだザブトンの上じゃん逆でしょちょちょちょちょちょ してんの落ちようしかないな。 <笑>早多分、2点以上やったら間に合わないと思いますよ。二点以上やったら。<笑>反対側からすぐ来ますよね。こ、ね、の位置関係、崩さ、なんとか崩さないとまず無理だよ。でもどうやって崩します。で、こうやってと。ああ。何はい、は, いはい。ええー、そんなに大変だったんですね。<笑><笑>変われ。変われ。我<笑><笑>が家の本家。<笑> ーあーあー<笑>そう・うあれだハ、うんうんはいはい、ン動でこうなっちゃってる。 何でそうなっちゃってんの<笑><笑><笑><笑> <笑>さん、まかとどうにしか見えないな。<笑>その、その次、距離が縮まって刺さるから。ああああああ<笑>めっちゃ薄いね。っかっこいいと思う。<笑><笑> マジうわ<笑><笑><やー><笑> <笑>もうもうしあ痛いおやんか<笑><笑>うやめ<笑><笑>まあでもそうなったら一人さやで顔殴っちゃってあ目たたいてもいいんじゃないですか、うん ししゃえああいいいいんんじゃななででですかじゃあ<笑>かか<笑>お疲れ様でした、ね、<笑>え今られた今られ今まあられますかあ<笑><笑>びっくりして落ちたのかな<笑><笑><笑><笑> <笑>あいや流<笑><笑>れれててるるこここここに橋橋あ<っ><笑>あ、あ、のの下ららちょっっっっっと赤いい か, <笑>っかかった引っかかったた今日も寝てきつ<笑>絶対気が生えてる。<笑><笑> いいいきききまままっ入ったのに最近動、right、人間にすすすよよ<試飲き笑>あの人は絶よよ剣士としては<笑>ちょ<笑>とっとこ、si、<t4> <笑>のフォルムが美しいす<笑>。<ステ »esque> <笑> <笑> 自, 分の自分だろお<笑><置>いて<笑><笑>ニュアンスとしては例えば片方に行ったら佐藤さんに押し返されてそのままの勢いで、うん、流れ着いたみたいな、うん、ポンポンポンみたいなバレーボールさんもいっぱいありますよ おおだからグ<笑>ンって回してグ<笑>ンってやる。 その後降るってなんか難敵下がってから早めに順転に戻したい得意じゃん。あ、そうかそうか。あーうん。で回して。素敵なの。うん。どうやったか知らねえけど。あれ。受け止めたときにこれで抜くじゃないですか。はい。ここで受け止めたときに、はい、人差し指こっちに回すんですよ。ああ。あと回すだけですから。やば。えー<笑> 回すたけがああ<笑><笑><笑><笑> いいですよ最後なんか13日の金曜日て<笑><笑>てたのだて<笑><笑><笑><笑><笑><笑>そそううラの入れも俺は演的には全然<笑>いでよ。 俺も急いででいくか<笑><笑><笑>みんんなでのボールこ・<笑>来てきたー<笑><笑><笑>あの人もやだ。<笑> <笑>こっちは、ね、ちょっと運勢が悪い。 でもさやでパッて止めてさあそっからの、ね、カウンターみたいなんで一線するのは早技はかっこいいよね。<笑>佐々さん見 2対1でやることは結構、ねはい、あったけど、うん、その中であの挟み撃ちっていうのはずっと続くっていうのは初めてなん で,、うんそうですね、まあ本当その挟み撃ちされながらザキさんがどういう、えっと、感じで戦うのかっていうのを見どころかなっていまあ今日はですね、まあ、シチュエーションがまあ橋の上っていう<笑>まあシチュエーションなんですけど、はいまあ、ご覧の通り橋になるようなことまるでないんで。 はい、まあ、あのもう水辺座布団なんでだからもうまああれです ね,、まあ、っすねそのチャチの中で我々がそれを ど, うどれだけね信じてそれっぽく見せられるかまあ我々のね表現力が問われてんちゃいますかはい見どころ買ったのかと思ったらスペかけて聞いて<笑>ありがとうございます<笑><笑>見どころ 笑, <笑>えでもやっぱザキさんの 刀と鞘でこうガッてやってからのこう刀返してバッてやる瞬間が、はいうん、さっきも言ったんですけどそこ決まったらめっちゃかっこいいなって、うん、映えたなって思うのです、うんうん、決めたらいいんだろう な,、うんうんうん、ろうなあきっとザキさんなら大丈夫決まるまで飛ぶ<笑><笑>からずや顔で何か言われたんですけど今日<笑><笑>の見どころザキ愛の戦士。 <笑><笑>や北斗のケーキだね、<笑><笑><笑>でもちょっと愛の選手っぽいんですよ、かなんかザキさんって愛の選手っぽいから、<笑>また考えたことであろうね、<笑><笑>その心は。 そロそロのシャツじゃないじゃないですか<笑>あ、もうそうだ猫だ よ, 猫, だよ猫でしょ犬なくなった猫だ よ, 猫だよ<笑><笑><笑>今ホテルに<笑>あぶれてなるほどね検査タカキかウのホテル<笑><笑>あれ絶対寝巻きだろ<笑><笑>違うよちゃんと古着屋で被ったやつお前行き ま, <笑>お前行ましょう、はい、完全忘れてた わざとい あ, あわざっここいいかっけー<笑>あらが縛らないな。<笑><笑> ハハハハい。 確認してるすいすい。 <笑><笑><笑>なに<ん>か。<笑> お疲れ様様でででししたたおお疲れはいあまでした。かいやでも新しいいだだだっったそ、ね、そうううでですすねね鮮な強制的にろ え,、はいはい え, え そうです、ね、して打たれたときっていうのはかなり現場ありましたけど、ねはいはいはいはい、2人のご協力メーカーとかと、ね。<笑> はい、まあ無事に終わってホッとしておりますけれども。はい、はい、はいうん、まああの最後まではあの僕らありがとうございました。こちらもありがとうございました。こちらもまたよろしくお願いしましょう。お願いいたします。ありがとうございました。あ, あ、ちょ、ふ<笑>ありがとうございました。